おうチェンソールセットレッツゴーフ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>はン、い、ということで本日もやってまいりました「フラライスイサ TV よ」よ<笑>、はい、ということなんですけれども皆さん、そう、もうお気づきでしょうが僕がまあこの衣装を着ているということはそう コラボでございます今日来ていただいたのはこちらのお方お <笑>急にいやいや急にもうびっくりするよもうテンション上げますから、うん、びっくりする、はい、もうだって俺の知ってる剛君ってこうじゃないですか<笑> ま, <ず><笑>まずこうじゃないですよまあ確かにうもう最近のそれこそこインスタとか、うん、これめっちゃ見てますけど剛君の振り切り方すごいなって、まあ、まあまあまあまあまあもう特有のあ の, あのテンションだけという特有を、はいあのはい、アピールしていおります、はいはいはい、強調しますで剛君とはね実はねあの共演もしてますけどねし とデカレンジャーとしてはないんですけれどもないけどそう、舞台でねたいい、うん、共演させてもらったりとかもしてるんで実はご飯行ったりだとか、うん、その期間もめちゃめちゃなんかもう、ね、僕は演技下手なんでもう教えてもらったりとかすごくお世話になったっていうは本当にそういう経歴もあったりとかするんですけれども<笑>その時の剛君と今ってもう全然もう。 ホンが違うほんと違う俺の剛君のイメージって、うん、もうとにかく芝居にめっちゃ熱いんですよと舞台モリスねはいねいや懐かしいわ助かりました、はい、いやいやでいやそうですよ和さんありがとうございます、ね、でもあの舞台すごかったですよねろんな意味でなろんな意味ですごかったろんな意味ですごかったし YouTube にもあげれるかっていうぐらいろんな意味ですごかったし、ねうん、<笑><笑><笑>あとヒーローもいっぱい出てましたからああ出る出たねだって洋輔くん洋<笑><そう><笑><笑> うん、言ったでしょ伊藤康介うん俺なん、え何人行きました俺、舞台無理するじゃなかった翔、翔くんもさ、いたでしょえ翔、翔太くん言いましたよ、<笑>あれ俺、もうあかんわ、追いが始まる<笑><笑>あれ、ちょっと待って<笑>で、その時言われた言葉で、うん、すっごい、なんか覚えてるのが、うん、僕は この主演することに対しての不安がめちゃめちゃあって、うん、で剛君と飲んでる時になんか多分剛君がそれを察してくれたのか分かんないけど「うん、やつお前が主演やるっていうことはどういうことか」って言ったらそれはもう。花が ある人がややっぱりそこの位置やねんみたいなだからお前も自信持ってやれきれって言われたのがすっごい僕の中でめちゃめちゃ残ってて、ね、俺すごく嬉しくてマジ言った側全然覚えてない、ね、マジっすか覚えてないのい や, いやでもそ別にわ か, かると思うけどう別に嘘つくタイプじゃないし忖度するタイプじゃないし何 か, か,、ね、か別に本ンにその時に思ってることを言ったはずやけど 意味ってやっぱそういうもん覚えてない。<笑>でも覚えてないです。覚えてる。<笑>なんかわからんけど、ショーとかよっけ出てた最近の映画とか<笑>そう。ごめんなさい。いで今はそんな感じのか僕からしたら特撮の先輩でもあるんですけれども、役者じやって絡んだこともあるとそういった知君とか若干関係性ですかね。はい。まあでもね、もうあのー僕ね、あのやすがこうユーチューブ始めましたって知ってからめちゃめち ゃ, めちゃうわ。 いや、ちょっともうなんか嬉しかったよめっちゃあれマジですかやつも YouTube やり始めたと思って、はい、でもすぐ俺アタックしに行ったんです<笑>そうなんですかそれわかんないっすけどそれえっもうすぐやつ YouTube 始めたやろコラボしようやーってやったら<笑>、うん<笑> でもや気づいた、三ヶ月後ぐらい、いや、おっいですか。俺だってファンの方、使った、つ<笑>ったって言い方、ファンの方、お願いしたの。や<笑>すとかツイートつぶやいたら、うん、その時に、林剛君が、うん、あの、古原さんに、あのー、私頼まれたんですけど。っつってあの、私たち頼まれてるんですけど、うん、古原さん、早く剛さんのダイレクトメール、気づいてください。全然、公平やう、あの。全然、気づかなかったしね、俺ね。そう。で、僕、本当だから。 君がなんか映像で見たんですよ、あうん、そのまま言っといて、でも、やすの方にも何かもしかしたらあるかもしれんから、なんかそんな強くは言わんといてらみたいな動画を見て、そ う, そ う, そ う, うわっ、なんかすごいことになってるな<笑><笑>何これみたいな、俺びっくりして、うん、そう、だからそこから速攻ね連絡、うん、して、そうそう、すぐくれ君、うんうん、すいません、すい ま, ま, ません、マジで気づきませんでした、<笑>あ、やすが今、もう本当、ようやくクラブできますとか言ってくれてるけど、<笑>俺から見たら、待<笑>望です。<笑>俺 もうやつの彼女ぐらいに3 2、3ヶ月ずっと連絡ないわなんで俺んか舞台の時で悪いことしたとかっ て, ってのかのむしろめっちゃお世話になりました本当にありがとうございますうそうははいということなんですけれどもまあね今日はせっかく剛君来ていただいてるんでまあ僕たちはやっぱっデカレンジャー見てた側だったりもしたんではいはいはいはいまあ先輩でもあるしまあちょっとそのデカレンジャーのお話を交えつつまあちょっとねいろんなことあの皆さんにやっぱ撮影の裏話だったりだとかあとはご音から見たデカレンのちょっとやっぱうらやましいところとか たくさんあるんですよ。お, ーおーえ、あるんですか？ありますあります。ちょっと言っていいですかじゃあ。いいよいいよ。まず、うん、もうねデカレンとめっちゃ比べられたのはもうスカイシアターです。ああ。まあ俺らのね、うん、前代未聞の第七回ステージね。第七 回, 回ステージをみんな目指してました俺たちは。 あマジでそうもうでも、うん、俺たちのときにはもう規則で7回目はできないあれはあれでしょなんかイレギュラーな7回目だったんですよね、あのー、もうだからみんなは絶対6回までいけるやん、うん、か5か6とかでしょいつも大体、うん、そうそうそうで俺らのときはその7回目っていうのはまあ多分5のファンの方とかも7回何とかしてくれへんかなってあったと思うんだけど、うんうん、俺らまずそのもう4回目ぐらいから、うん 人がえぐいいぐらなで5回目やりますよと、はいでまあ6回目も最終なんでやらせてくださいって言ってるけど、はい、その後に6回目やった後に、はい。うん 3 4, 人ぐらいかな三千、うん、人とか並んでた、うんえー、でこれは 3, そうでこれはどうやっても、うん、あ収まりが利かないですよ、うんうん、ただ俺らの時はそのカメラ回せてたでしょ、うん、の時とか俺たちの時はもうなかったないよね、はい、俺らはそのホームビデオ回せてもらったりとかそういうのは大丈夫やってでも、うん、それもあって人数多かったよな、ねうん、最後やから収めたいみたいな、うんうんうん、でまあ ずーっとみんな深夜から並んでくださっててはいはいはい、はい、で、これ収まりきかないんですよって言って、暴動起きるかもしれませんぐらいのレベルアップさから<笑>なあのなんてうの、もう一回どうでしょうかって言ったけど、うん、俺らはまだその安全を確保されてるっていうのもあるけど、やっぱ今で言うジャエさん、はいはいはい、前で言うジャックさん、はい、とかがやっぱその暗闇で、消防法とかの問題もあるから、うん、ちょっとできませんってん、あのちょっと厳しいですって言っとったら、はい、うちのレッドが。はいはい サササッってみんな待ってるんです7回目よろしくお願いしますって頭下げた<笑>すげええ<笑>お前単独で行く<笑>と思って俺らでももうレッド頭下げたからさ行くしかないわけよ<笑>なるほどで俺らメンバーでバーって残りメンバー5人<笑>合計6人でそのうちの主演が行ってます<笑><笑>よろしくお願いしますって言ってみんな頭下げたい<笑>そんそんなことそんなこがあったのそそう、えー、そしたらああのー、まあ 東映さんとか、うんまあ、ロージャックさんも、まあ、お前ら全員が言うんだったらっていうことで、なんとかその消防法を、うん、あの買いくぐるじゃないけど、ちゃんと連絡して、ちゃんと安全にやりますんで、ちょっと7回目、特例ですけど、今はないですけど、やらせてくださいって言ったら、あ大丈夫です、うん、そして気をつけてくださいっていうことで、その全自民、まあ、党というか、うん、7回ができたっていうか、なるほどね、うん、いやもうね、なんかもうね、何かしらかデカレンジャーって、本当すごくて。 そう、もうもそのスカイシアターの件に関しては、うん、俺たちももう本当ね、もう終わるじゃないですか、うん、そしたら、もうチケット売り場でみんな泊まるじゃないですか、そうそうそ う, そ う, そう、泊まる、ね、うん、泊まるって、いうか、か物を置いて、どっか行って、また朝戻ってくるみたいなのやってたじですか、だから、<笑>俺たち、これ、デカレンくらいの、うん、本当にすごいなんかもう人気みたいなの言われてたんですよ、うんうんうん、だからもう、そんなだとたら、妥当デカレンじゃないですか、俺たちは、<笑>俺ら回数、い回多いだけやけ、ね、ど、うんね、いやいや、でもそれはやっぱり、ね、でかくて、俺たちの中では、うん、そう、だけどやっぱね、そこに届かなかったのは、す すごい悔しかったです、やっぱり本当に、まあ、まあそういう意味では申し訳ないけどまあ一位ですいや一位<笑>そう一位っすよ一位ですあとは今残念やけどさ十六組やってるから、うん、今どうやっても人数って塗り替えられない塗り替えられないだからまあ今のところはまあ一生一位で折れるかなと思ってるいやもうそう一位っすよ一、うん、位あとデカレンズいのもう一個言っていいですか何？デカレンズいのはあのテンイヤーズとかや、うん、やってるじゃないですかはいはいはいあのいっぱい出すぎです。<笑><笑> たちがやってんのって、まず夏の映画とバーサスコラボみんなやってるじゃないですかやってやられてるこれやってるじゃないですか、うん、で、うん、さらに最後は10イヤーズなんですよだけど、うんうん、これに以外に何本出ましたいや、うん、僕らだからパワーレンジャーで、うん、あの吹き替え、うん、あーあ、うん、あーあそあ。それもあったわそれもあったわった、はいはいはい、で、まあスペーススクワット、うん、で、あとニンニンジャーとコラボであのニンジンジャーと一緒に踊るっていうキューレンジャーとのやつはスペーススクワット うん、違う違うう宇宙ケージギャバンとデカレンジャーで、うんまあ、宇宙ケージギャバンは石垣優真主演、うん、でこっちはまあ言ったらリーダーサイネ、うん、とこれコラボでスペーススクワット、うん、あそっか俺は全部は置いてないんですけれども、うん、なんかとにかくデカレンジャーってめちゃめちゃ出てるイメージがあるから俺ずっとずるいなと思ってるんですよいや で, できるのはありがたいでも俺ら毎回マジでもうこのこれが最後の変身だ これが最後の変身やつって<笑>意気込んでやってる、ばーんって、<笑><笑>また変身するみたいな<笑>気分はあるよ、嬉しい う, そう嬉しいけど、うん、あと、なんかアクションを素面で求められるでしょ、あはいはいはい、俺、当時その21とかです、はいはいはい、もう体も動けるし、はいはいはい、でスポーツもずっとやってたから、うんうんうんでまあ、アクションねちょ、ボクシングやったりとかしてたらあ の, ー 闇, のね、闇のね、闇の闘技場のめちゃめちゃいいアクション、しましたのね、ボクシングも ね, ね,、まあまあ、ね、アップアップとか、アップアップとかやってたから、まあまあ、 なんかまあアクションまあ、できなくはないですみたいな、うんうんうんうん、うまくはないけどできなくはないですみたいな感じでスペーススクワットぐらいからかな、うん、もう35を超えてるからえっまだアクションにな<笑>ユーマはバッチスやってるキックボクシングでもやってるから<笑>今も筋トレしてるし<笑>あいつはだからなんか体動くねんけど、うん、俺ら、うん、えっ 結構な手ありません<笑><笑>きついみたいなそ う, そ う, もう<笑>あのユーマは普段からやってるからいいけど、はい、俺らはもうきついよと<笑>あので歩みとかみんなみかんって<笑>あの歩みはもうあのスカートの丈嫌ですって言った<笑>あいつら長くしてもらってら<笑>そうなんだそうそうそうそ う, <笑>そうなんだ<笑>確かに短かったですもんねステリカ当時ねそう<笑>あれもちょっと長く5センチかな10センチぐらい上げてもらって、はいはい、あのだからあいつらはその<笑>やっぱその女子高生と逆の現象が起きるんねそう<笑>そ の, その で、老いの現象がなるほどどんぐりしてるんだへえー、面白いあそっかじゃあ俺なんかデカレンジめっちゃ出てるイメージあるけど実は1回くらいのパンそうしたらまあ多いけどいや多いっすよ本当にめっちゃ羨ましいなと思って だからなんかデカレンに対しては、やっぱり俺たちもこうンイ圧ーズやったりとかもしたし、やっぱ難しいじゃないでか、イーズの実現すらも結構難しかったりとかた い, い, 難しいと思し、だからよくだからやったら、えらいのハリケーン、ハリケーンはすごいに、チームハリケーンがやって、その後アバレンはちょっとこうまあできなくて、で、次、俺らにお話が来て、俺たちの中では、自分たちから い, いかないと、転圧イーズに関してはっていう感じだったから、僕たちは僕たちから行きましたよ。行ったでしょ、はい 俺らががっったたのは、陽介が言ったああそういうことかうん、今も伊藤洋介、えー、とデカグリーン伊藤洋介、うん、相方ですごい、はい、もうあのイベントも一緒にやってり長いんですけど洋、はいはいはい、介がみんなどうって言って、うん、その後に、まあ一緒ぐらいほぼ一緒ぐらいに美香もやりたいやりたいっつってううん、うんでこの二人が率先してあの、プロデューサー塚田さんとか、はい、あの、土田さんとかの声の方に言い始めてで俺は正直出る気もなかったええー、そうなのうんなんなで みんなが出るんやったら出ますってっえー、マジ、うん、うわそうだったんだ、うん、俺は多分一番最後に、ね、正直もめた人、ね、間あそうなんですか、うん、その時はね事務所アミューズいて、うん、フリーになる前だったから、はいはいはい、でアミューズとかも言われて、うん、なんかもう最後は剛がやるんやったら実行できますけどみたいなこと言われて、うん 脅しやんと思って。<笑>確かにここに対してプレッシャー半端ないですっ、ね、て<笑>、うん、俺がノーって言ったら<笑>こ れ, これもうなくなるなくなるなくなるめっちゃ重大っすねこれ剛君、ね、のせいになりますもん そ, れ、ね、そうそうそ う, そう、ねね、だから俺がもうお願いした、えー、防衛さんにお願いしたのは、えー、だったらもう申し訳ないけど石野真子さんに出てくださいって言ったあっそうなんすか、うん、ええー、そうなの俺たぶんこれ初めて言ってるかマジっすか 石野真子さん出てくれますよねって<笑>これもう言い方悪いけど。 言って、遠江さんは、<笑>いや、まず林くんが決まってからじゃないと、その真子さんはって言って、じゃあ、僕は OK するんで、それやったら全員出たいですと、全員出るんやったら僕も出たいですけど、うん、誰か真子さんがかけるとか、うん、誰かがかけた状態では僕は出たくないです、うん、いや、でも分かるわ、その気持ち、<笑>分かります、分かります、うん、うん。こんなだかそれで、なんか真、まあ、子さんが最終的に俺が GO して、うん、一番最後、メンバー的に、ねうん、6人中、一番最後に GO して、うん、で、真子さんも、うん、え、みんなやるのじゃあって、真子さんが多分 多分ですけど、うん、想像ですけど、え、じゃあみんな集まれなたら私も好きだから、メンバー好きだから行くって言ってくださって、実現できたって、うん、いやー、なるほど、そういう、うん、すごいですね、これ、初めてですようん、俺多分真子、ま、さんの話は初めてですねえもう聞いたことないですもんね、う, ん、うわー、そうだったんですねそう、ポージって、なんか、そうなのよ。 普通に天才扱いだって十、ね、のの、ね、腕前めっちゃよくってて そ, う そ, う そ, う そ, うその後 B の出てきてそうそうそうそう、ね、なんか B の一発で3個ブジーン撃って打ち抜いたりとか、ね、うそ打ち抜いてそうで B の回も切ないしないその後のテレサのね、回とか も, うわもうどうするんか俺絶対あれなチャレンジしすぎやろいやそ う, そ う, そ う, そ う, う。俺だって最後ハカで終わんねるうんて<笑>、ね、テレサの歌で「雨雨風」雨雨<笑><笑> 私はれるみたいな感じで、最後俺、なんかこんな感じで、背中で語って終わるから、切ないんすよ、<笑>なんかね、もう、ホージーの回って、なんかメインけど、切ない、切ないみたいな、そうそうそう、そうでイメージありますよね、あるある、で、なんかそのやっぱ女性に対しても切ないし、その男の親友を殺さなくてはいけない、そ, そうそう、で、テレサの会にいたっていうは、テレサの弟もうんうんそう、弟ね、辻元裕樹っていうね、役者、長いやつやんだけど、もう、 ああ、の、まあ、最初逮捕できたらいいんだけど、被害を加えそうやったから、もう最後、スナイパーで撃つしかないっていう判断でいやでもさ、その理由もさ、切ないじゃないですか、お姉ちゃんを助けたいがためのじゃないですか、弟が。うん、いや、もうあれ、超切ないなと思って、でなんか、ほうじかわいそうって思って。 ね、なんでこんな法事って報われないんだっそうずっと思報われへんのよね報われないっすよ報われへんどころが最後じゃあ特急ね<笑>あのう受けろよと思ったら辞退するって何やねん受かって受かってるだって<笑>さ最後のさ一段階前までは全部パーフェクトで来てるのにねそうねで最後もう昇進試験受かったから<笑>適用者のあの、はいはい、被害を倒、ね、してね48時間以内のねそうそう、はいはい、守ったから、うん、行きますって時け辞退して何してで救われないで<笑>、ね、最後あのまあ 弟が、ね、た亡くなったから、うん、墓行ったら、うん、もう甘さになったテレサと言葉を交わさずお互いちょっとこういうちょっと首をこうやって<笑>どういう気持ちなんですかそれどういう気持ちなんですかいやもう一個<笑>だけ言うと何何どうだう何<笑>あのくそな目安はあったんですか あの、それはちょっとあのね、あのちえさんですよね、うん、田中さんにちえ、はい、さんにも、ええ、もう、ち<笑>えさんその格好ですかみたいな、てれさんにねあのそうなん私もびっくりしたんだけど、みたいないやだから、墓では笑わんようにしたよ、うん、シュールシュールシュールやから、もう集中して、このシュールをやり切ろうとしたよ確かにトウ<笑>という男は、やっぱ最初格好いいんですよ、やっぱり僕たちから見てても、うんうん、そう だけれどもまあ、B の出てきたあたりくらいからなんかちょっと切ないのが増えてきてでも確かにその切ないのもかっこいいじゃないですか、まあ、まあまあまあねあのメンバーだとまと俺しかれへんよなできないみたいなそうそうそ う, そうできないし、うん、で B のもねなんかその警察お前はね、どんな思い出やってるかみたいな、うんうんうん、ねお前、あのー自分は その人を助けたりとかしてるのにそれに対してはみんな当たり前のような顔そうそうそうさらにはなんか蔑まれたりだとか暴言、うん、吐くやつもいるみたいな、うんうん、さらにお金やにならないみたいな、うん、そうなんかちょっと闇を感じましたよんかねいやまあまあでもなんかね俺の方が理想論であって B の、うん、みたいな方が普通の人が生きてるとやっぱそういうなんていうかな うーんん多いやかります、ね、あの俺らはねそのこういう役者やし別になんかしんどいとことかさ、うん、なんか、うん、辛いことをさ別に言う必要性はないというかさ、うんうんうんはい、でも世の中って多分それの塊やと思うから理不尽というかさだって俺らもさ変な話 YouTube でねたまに、うん、あの。 え、なんでそんな叩かれんのみたいなあれだよ何かしたみたいな<笑><笑>いやいやいや会ったこともないのにそんなにバッシングされてるもみたいな<笑>、まあ、もちろん流すよ<笑>なんであの YouTube として改善していこうとこの方が見ても楽しんでもらえるような YouTube にしていけたらいいなとは思ってるけど<笑>うんうん、うん、やっぱりその してないといいうかきなりね、うんうん、言われることもあるから、うんうんうん、俺そんなにハート強ないよと思いながらあそうなんですかそんな強ないよあそうなんですかめっちゃセンチメンタルよあでもうここだしねガラス回ってもマジっすかすっ<笑>えー、そうなの<笑><笑>割れる割れるいやなんかさもう俺のイメージって剛君<笑><あ>今でこそもう振り切り方がすごいってい う, う話したと思うんですけど、うん、もうその前とかはなんか勢いの塊というかなんか、強いみたいなもうなんか、思いも強いしガも強いし 強いし、うん、納得しないこととかに対してはもう、絶対負けな い, みたいなそやな。首一輪も動かせす。ね、<笑>っていうイメージがめちゃめちゃ強いから。なので、防御してるだけ。で、年老いて、そういうのをなんか言えるなんだけど。あ, あ、そうなんあの時はだから、いや、い や, い や, いや間違ってない。 って言うけど、ね、俺は正しいみたいなのがあったし、なんかこう尖ってるところもあったと思うけど、今はもう違いますガラスのハートですいやこんなんじゃないですよ、これ<笑>。年上の役者さんとかにもガンガン噛みつくし、<笑>うん、もうこんなんじゃないですか、マジで。<笑>うんうんうん、そ う, だからう、あの時の剛君は、だから俺からすると、若干ですけど、うんなんだ、ちょっとコップもありましたよあど、あでもそれは言われてた。やっぱあの、あのだから今でも なんか共演した人とかは、うんうんうん、ちょっと怖いとかあるから気をつけやみたいな<笑>林剛イコールなんかわからんけど少し怖いってい う,、うんうんうん、<笑>なんかそのいま、うん、だにまだそう風情いう風情あって。うんうん こうやって生きてたけど、今はも う, う、よろしくお願いします、よろしくお願いしますみたいになってるだけ、なるほどね、だから共演して、剛、う、君、ん、ってそうっすよね、わかりますよね、なんか、ってく君の、ね、わ、うん、かる、わかる、うん、そう、なんか、やっぱ、熱い思いを持って接してくれてるのが、すごくわかるから、うん、そこでみんなの誤解が解けてくるんだと思うんですけど、うん、共演しないで、噂わ聞いてる人からすると、絶対怖い人っすか そ, うそうそう、ちょっとできたら絡みたくないっていなる人もおるやろね、<笑>あまあ、それはもう、自分で分かってるから、剛、う、君、んうん、から見た、その例えば俺の、うん、それゴーン、うん、どんな感じですか あ<笑>のこれもあのめちゃめちゃね、うん、<咳>自分のチャンネルでも、がっつり言いたいことや、ね、はいはいはいまあ僕、第一話から見て、はい、あのちゃんと50話あの、うん、まあ、とび飛びやけどね、はいはい、ちゃんと見させていただきましたはい、ありがとうございます髪型どうしたいやいや、髪型ね<笑><笑><笑>まずそこよいやちょっと待って、髪型に関して言ったら、うん バントそんんな変わらんかですよバンは横にウニみたいになってるんですよ、これ、全部縦に行ってるだけじゃないですか、それけど、ね、横に行くか、縦に行くから違、ちゃちゃちゃ、お前、この辺のヤンゲとかも、てたよあ こ, れいやこれはね、うん、なんか切りに行く暇がないんですよいやここ、本当に。俺だってな、うん、ここのもみあげもすごかったよ、うん、あのなんかしかもち ょ, ちょっとね、鋭角や、こうなんかこう、S の鋭角、<笑><笑>ここもそうやけど、ここの後ろのね、はい、ブルーフヘアっていうか、あのヤンゲもそうやし。<笑> ななんかなんううびすぎやろと思って<笑>あの結構そのエビちゃんとかさまさに薄いとかさ、はいはい、知ってるからさあそっか舞台そそうそう舞台共演してるからさ、はいはい、でま あ, あなんか知ってるメンバーから余計楽しめて見れたっていうのもあるしああ そ, そうそうそうそうやけどもやっぱ一番その飛び飛びでしか見てない<笑>もし50は全部見てくれっていうのはちょっと極端<笑>に無理やからあれだけど ほんまにテレビの前で突っ込んでたら「い や, す髪の毛<笑><笑>いやいやバンも変わらないパ<笑>ンもこうだよウニパンもウニじゃんパもウニやけどあいつはこう、うん、尖らしてこうなんかあいつもこうキューってやったりしてるんだけど、うん、伸びたり短くなったりはするんだけど<笑>あいつはなんか。 ここで切れるタイミング切ってくださいっつってちょっと短くなったり、うんうんうん、で切れんからちょっとずつ伸びていくだけでお前ちゃうよ、お前どんどんどんどんこうなってる<笑>そうそうそうだって角度が違うんですもん<笑>も角度が違うんですもん<笑>伸びしろがすごかったあ、ね、れいやあのそうですねこれね「バン」って言ったら剛、うんうん、君のあのインスタの「バン」はもうあれはひどかった、ね、<笑>本当にもうあれ何でしたっけ<笑>バンだぜみたいなやってましたよ、ねね、バンかどうかわからないけど<笑>バンだぜみたいなやってませんでしたあれはスタッフにも言ったけど、うん、あの、テロップ入れてっつってあの多分 俺なんか全員のキャラクターですジャスミン、センチャー、自分 で,、うん、で一番評価されてるのセンちゃんだってセンちゃんだけど、<笑>よう分からないけどショートでも1万5000ぐらいっ い, や結構いって、で、みん な, なんかまあ、数千みたいな感じなんです、うんうん、だけど、あのセンちゃんはなんかこうねえね<笑>セロテープでやったりとかして、こう、で、<笑>バンだけどうやっても自信ないから、うん、おっす、俺はバンだぜってそしたらお前がなんかさ、やす子さ。 あの YouTube のコメントでさ、はいはい、剛君、絶対僕のほうが似てますよ、いや、絶対似てますよ、俺の方から言ってると思いますよ。で、ちょっと一回さ、マジで全力でやってみて、でも確かに g ゴ, ゴーネットね、うん、見てる限りは結構バンっぽい感じ、ちょっと似てますよ、ね、そ, うそうそうそう、逆感だから別にヤスが寄せてるとかじゃなくて、声質であったりとか、うん、あの龍一とのね、はい、あのほんま、確かにヤス、ちょっとやっぱ動画見ながら。うん もちょっと似てるんかもと思ったけどそれはアフレコとかさ、うん、あ, のあの時の声やんはいはいそうですね今やって俺よりどうかっていうのを、うん、そうそうそう皆さんちが判断してもらって、ね、一気にいくぜ、うん、いシンプルやからあ、分かりましたそうですね、うん、ちょっとガチでいくね、うん、<笑>心を作ってください心を作って作ってはい、はいきます、はい、一気にいくぜ あの今何やろうスタッフさんも今笑いこらえるの必死みたいなって<笑>確かに滑りゲーで、滑りゲーで。でも言っていいですか。うん、思ったより良かったです<笑>いいったった。思ったより良かった。いやなんかちょっとあれ練習しました。いやしてな練習しましたよねこれ。今気持ち作った。よ。本当ですか。あの時は多分そんなに気持ち入ってなかったよっか。いやいやそう。いや絶対俺ねこれ用にいやだってそもそも今日待ち合わせもそうなんですけど一時間前から来てますからもう強い。え俺だってもう本当にあの街に。 またあの、うん、コラボですかそうですよね、うん、だからもう今日朝からもうね、いろんなものを調べたりとかもしてますもんね、はい、それはもう、お前のや<笑>いやそうですけど、熱量が違うから俺多分ね練習してると思うんですよそれはしゅう か, かもうね、今日やるって分かってるからちょっと、ね、練習してると俺は思いま す, から、ね、いますからじゃあ俺やっていいですかお願いしますやっていいですかはいは赤座バンバン、はい、ね、あの、フィートソースからいきます三二一一気にいくぜ あ, あ もうごめんシンプルに安の価値<笑>いや、のどうですか、で も, いやでもどうですか、王子から見ての、うん、ど, どうですか、こんな感じじゃないですか、いや、そう、うん、あのね、たぶん、声だけ聞くやんか、はい、この今のね、今の声だけ、だから映像長さんと声だけ聞いたら、うん、あれ、リュウジって思う、うん、思いますよ、ばって思うかも。で、ソウスケとは似てるんですけれども、も、うん、スケと何が違うとかってったら、ば、うんバーンは伸ばすで、いっていぜーみたいな、で、ソウスケは、一気にいくぜこれ止めるんですよ。 あーなるほどねこれがちょっと違うんですでこれこれだけクイズとか出したら面白いかも、ね、あ確かにうんう皆さん音だけで誰か当ててください、まああーなるほどね う, ん、そうありありっすこ れ, あれじゃあちょっと他のワード。ちょっとそのデカいツラ貸してもらうぜああ、はいうん、<笑>いやいやそういや言わなそ う,、ね<笑>そうね、<笑>言わなそうっすねって言わなそうっすよねジでね<笑>絶対言われるしって言わないっすよね<笑>そのデカいツラ貸してもらうぜ<笑>見てみスタッフさんが2回目も 腹掲げててるるのを我慢してるからでも、言っていいですか、<笑>いや、思ったより良かったです、<笑>かったです、まあで、練習してきたら、これはもう絶対、<笑>これ練習やや、一気にいくぜ、まあ、練習してたとしても、これは無理やて俺が選んだワードチャンスやかに俺が選んだワードだけど、<笑>いや、でもね、なんか、俺、もっと差がつくと思ってましたもん、<笑>いや、でもね、あの多分 YouTube で見てもらったら分かりませんねさ、うんで、<笑>圧倒的に皆様が似てます、いや、ちょっとそれはもう、なんか、<笑>あ負けたなって、ちょっと認められる、<笑>ないですか、うん、でもいいよ。 そのつら貸してもらうぜ途中の音がめちゃめちゃ似てんのマジっすかうんそのデカいつら貸して今後貸してもらうぜみたいなホント似てますごい似てる嬉しいやっぱねこれデカレンジャーもね、うん、そ う, そう好きとしてはこれ嬉しいっすよやっぱりじゃあちょっと一回さ「はいはいはい、あのな相棒」って言ってもらっていい<笑>そしたら俺が相棒って言うなって放置で次行くからわかりまし た, ましたうん今回も楽勝だったな相棒相棒って言うな 結構好奇じゃんか<笑>っけそれはもうねあれでずっとやってますから見てたやつやかっこい い, い, や,、ね、い や, やっぱ似てんねんな嬉し い, あいこれ俺素直に嬉しいっすねちょっとい や, 俺, いや俺も素直になんかあの相棒って言うなって言いやすいな<笑>いや嬉しいですいいや<笑>だからやっぱねちょタイプはね似てるんですよバンとそのスケっていうのはねそうやなう一番若いの誰でしょう俺らは伊藤洋介せんちゃんあ 洋介君なんですか。でも俺ら近くて、うん、洋介が2個下で、美、う、香、ん、が1個下、あの菊池。うん、で、はいはいはいはい、俺と、あゆみと、木下あゆみと吉田友和、ためで、こ、うんさんに一緒で、隆、は、二、いはい、が1個上。あー、そうなんだ。だから結構狭いとこで、あの、あれなん、だから隆二と洋介だけで3個しか離れてないから。はいはいは い, はい、はい。そうだ、はい、みんな今日密度高いとか、この辺の。はいはい、そうなんだす。うん 俺が21、龍二が22、あ、はいみど智和が21、美、は、香、い、が20歳、洋輔だけが唯一、その時まだ19からスタートしただ、うん、からみんなで飯食、ね、っても酒飲まれへんみたいな、は い,、はい、は, いはい、あ、うん、そうなんだ、そうそうそう、えー、じゃあ、みんな、いいやか俺とかった、俺たちはあの、イエローとグリーンが16だったんで、んそれこそ、でも、あのミュウもあの、シルバーも19歳だったし、杉本さんね。うんうん だから結構ね僕たちはまあ年は離れてたんですけども、うんうん、でもねあんまりね年離れてる感もないですね、うん、正直、うん、なんかりなに関してはめちゃめちゃなんか大人っぽいんですよ、はいはいはい、もう当時からちょっともうりなさんの話は後でさせてくれ w w <笑><笑> 大, <す><笑>大好きっすもんねもう本当にねだけど今日の悩んらヤスとのコラボ以上に楽しみにしてるのもうりなちゃんの話聞こえた w <笑><笑>やっぱね嬉しいっすよ本当にめちゃめちゃコラボですかったじゃあまたどっかでねちょっとなんか足りない時間が足りな い, りない他人からまたしましょうよ、うん、やりましょうで多分でもファンの方も 第, いい第2弾やってくれって、うんはい、思ってるやんな、感じてる感じてる、剛、はい、感、う、じ、んうん、てる。と<笑>、うんはいうことで、まあ続きのねお話は、まあそれこそねちょっと相沢りなちゃんのといろいろ聞きたいということなので、ちょっといろいろとまあそのね動画で剛君のチャンネルの方でぜひ見てください。ということで、今日は本当ありがとうございました。あどうしたはい、ということで、ま、全開、ゴーンレッド、エヴ ー, ージュシーデカレンジャー、デカブル、林し がお送りしました。ありがとうございました。どうでした。<笑>チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。